こんにちは。今日はこの心拍石付きなんですけど、はい、これをちょっと針金かけてで最後ちょっと植え替えしてこの木の特徴をまず言いますと完全にここですね石にま抱いてあって、はい、割とね年数はかかってそうな。 感じですね、自然に抱いてるような雰囲気も出てるので、うん、その中でちょっと針金をかけて最後ちょっと土鉢から本鉢に移していきたいなというふうに思うんですけどちょっと悩んでいます、うん、針金かけ次第かなとは思うんですけどどの鉢が合うのかっていうのは最後ちょっと合わせてみて判断しようかなというふうに思ってます。入りますかこれ 今, 今根っこの状態はこのんんなな感じなんですよね、はい、意外と中の方は柔らかいので意外とね 低, 低く崩せるのかなとは思うんですけど、うんうん、ただねやってみないとわからないことですし印象がそれぞれ違うと思うんですよね、うん。こうやってしっかりカチッとしたやつに入れるっていうとやっぱりそれなりのがっちり感が出てくるし広くて浅い鉢だとより。 世界観が出るのかなとい う, うなちょっと高上にしてもいいかもしれないですし石付きの世界を表す感じがより引き立つのかなというふうに、まあ、ちょっと針金かけた後にに、ね、崩した状態で判断しようかなというふうに思いますので先にちょっと掃除とと針金かけをしていいきたいと思い ま, す、はい、まずちょっとブラシ使って若干幹の方を磨いていきたいと思います。 久しぶりの撮影な気がする確かに忙しぶって前回何やったのリッツカルトンしか覚えてないですその前あああれじゃない大宮公園じゃな い, <笑>あの宮ない<笑>大宮公園かいな。大宮公園だとしてはだいぶま前ですよ。よね大宮公園の動画もリッツもいい感じ面白いじゃない、はい、<笑>いつもと違って、はい、やっぱ全然回らないねでも最後に<笑>面白いと思うんだけどね あれじゃないんでしょうね。求めてるのが、そな ん,、ね、んな技術を見たいとか。いつも見てる人たちは、評判やっぱ。あ, あ、そうそすそ、うん、あ, あ、あ, あ、それはね、結構言ってくれますよね、じゃ、ね、はい。その、何を求めるかによりますよね、うん、多分視聴者が。あれがなに掛けなんてね、山ほど見て る, でしょうからうる。ああいうのが楽しいですよね、<笑>ここは怖いウーザーは。僕、たぶん動画が続きますね。そうですね。しばらく。ああいう世界も。 楽しいですよね。プロプロはやらないですよね。多分ね。時間がこい悪いですもんね。そ, その商売としては、でも明らか需要はあそこになっていくような気がするんですよね。いい今後の誰でもできて、お金もかからない。そうそうね、しかもかっこよくなって。かっこいいただ、あれを維持するのが大変ですよね。多分ね。カラスを多分でも多分あの師匠の方が。 やっぱかっこいいのって残るからかっこいいんでしょうね。多分何回も失敗して残ったやつが今あるから、うん、それが味となってかっこよくなってんだと思うんですよね。掃除終了はい、終了しました。次は針金かけていきたいと思います。どんな感じにするんですか？まあ、ね、なるべくこの伸びたところはまとめて一つにして、この枝の流れのままこういう風に作っていければいいから、ね。 思います、ね、そこであんまり下げすぎても鉢に困っちゃうので、うんうん、このぐらいでいいのかなとやっています、うん、これもねちょっと売り物なので、はい、あんまりガツい針金はかけないようにしたいと思いますのでこういう番手でやります、はいはい、あ、ロンサイド V で細工追加しましたあ、そうなんですか追加したちょっとねやっぱり料金上がってるんですよあまあでもしょうがないですよね 時 期, 的にうん、時期っていうかもう今もうみんな物価が上がってるじゃないですか情勢的に全然ちゃんと入れてないよね<笑>でもこれ1年半ぐらい使ってるでしょで結構しみあるねどうしなんかこぼしたでしょ油油、ね、かそ れ, それが味じゃんうんこの辺とかいいです、ね、当たりがでも1年半か2年ぐらい使ってるでしょ使ってるだけど全然じゃないあんな開かないよね全 然, 全然開かない私も使ってるってあんま全然開かない 気配ないね。その。はい、おすすめです。みんなね。プレゼントとかにも買ってくれればあ。そうそうっすよ。それは言いたい。盆栽やったことない方、これ見てるのであれば言いたいんですけど、結構ね。盆栽好きなんだって。人に盆栽あげたいんですって言。 おっしゃる方がいるんですよ。ああ、もうすごい。多分ね。喜ぶと思うんだけど、わ、うん、かるけど。でも言いたいことがあのね。盆栽って結局やっぱ趣味だからえ、これもらってもっていうのがたまにあるね。起きると思うんですよ。うん、で、我々もね。そういう依頼があったらそれに答えるようにね。提案はするんですけど、うん、そういうよりかは道具とか実際に買うものをプレゼントしてあげると喜ばれるのかなって思ったおりす、ね、ますね。はい、ね。 外見をプレゼントするとその人の趣味じゃなかったらちょっとねもったいないじゃないですか僕は男友達とかでも女の子とかに言われた時も、うん、男に何あげたらいいって言われるんですけど「うん、絶対下着あげとけ」って言いますよパンツ。だけは もう何回 も, もらったことあるそうあのパンツだけは困んないです困んない。ちょっといいパンツね。そ0 0 0円 5,000 円, 円以上はないんで基本的に、うん、どんないいブランドでも何の動画<笑>趣味があんまり関係ないものをプレゼントすると、ね、結構いいのかな使い勝手とか木 は,、ま、木は確かにあるねでもでもそういう時って持ってなきゃいけないんですよそうねもらった木ってそうねそう枯らすわけにもいかないしあげるわけにもいかないし あれどうなったって言われるしそ う, そういうのはねちょっとありますよ最近そういう人結構いますよ、ね、私でも久しぶりに会う友達には盆栽プレゼントしてる、ね、ちっちゃいやつあそれはでもやってない人でしょそうですねそうそうそうやってない人だったら入り口として全然ありだと思うんだけどうもうすでに結構やってる人に盆栽あげるのはちょっとちょっとね難 し, い難しいような気がするあるあるですかあるあるじゃないですかね ただのおしゃべりとか頭裏枝差し枝、はいな、ことちょかりますね。はいお ねえ、ハリガを掛け方をっていう動画が出てますので、そちらをご覧くださいと、ちょっとかかりますね。完成。いました。どんな感じ？まず、あ、あのー、自然な感じ右流れでこの辺ボリュームつけましたけど、自然な感じでタダを意識して。 作ったの で, で、はい、割とちょっと頭は小さくしましたそうずっと幹がね、うん、いい感じにバランスよく見えるので、うん、ここは完全に大きい頭になっちゃうと、うん、幹が細すぎて見えちゃうの で, でこの動きとこの細さとこのバランス考えるとやっぱこれぐらい頭ちっちゃい方がいいのかなと思って作りました。 見えます。振られた。枝で数値は以上はいでこれを次植え替えしていこうと思いますはいずしてみないとわからないので一、うん、回最初に崩してから鉢の準備をしたいと思いますちょっと植え替えが難しいかなどうなるかなって分かんなかったので、うん、結構乾かしているので、はい、根っこをほぐしてしっかり様子を見てから鉢は決めたいなと思います、はいはい ここで大体、ね、太いのが、ね、バーンってあったりすると終わっちゃいますね、うん、ここの幹を考えると、うん、ありそうな予感もしてるんですけど浅くできないと思いま す,、ね、いいますただ若干高上でもいいと思うんですよ石付きだしそうそう山の雰囲気出すには一応今の時期は今2月2日今日2月ですですが、まあ、ハウスで、まあ、ここハウスなんですけど、うん、の方がいいですね いよいよ国風ですね。いよいよ国風ですね。はい、なんか出す。一応一本だけ。一本だけ、ああ、るんだ、うん。どれかってわかんないもんね。国風。ああ、ね、視聴者の人にはわかんない、うん。名前出ないでしょ出ない。作り作った人の、うん。持ち主の名前だもんね。そ う, そうさん、うん、当ててください。絶対わかんない<笑><笑>意外といけない。これ、太いやつ切っちゃっていいと思うんで。い、う、け、ん、そうな気がする、うん。ただ、逆に浅すぎてもあれかなと。 この太根、ねね、なので切っちゃっても全然脇根がこんだけ出てれば心拍の場合大丈夫ですんで山木、はいね、だとどうしてもねこれ切るとまずいってことも出てくるんですけどあの太根がね直根が伸びてる場合があってそれしかない場合もあるんですけど、うん、こんだけ脇根が出てるのであればそこは全然問題ない、うん、合わせてみるいや、でもにす。ればそんなに 違和感。じゃあ次の候補この製法ですね。ちょっとね。猶予 か, かかってて洒落、うん、た感じですけど、これでももっとカッチりした印象になると思うんだけど、なんかでもこういうのもいい気はするよね。あんま見ないっていうか。ああ、いいな。上に出てるんですか？<笑>これはでかいですね。さす、ね、にね。これでかいですね。 まあ、より石付きの自然な雰囲気の石付きなので、うんはい、より世界観が出た方がいいと思うんですよ。はい、まあ、石付きでここに自然なものが入っているので、うん、より鉢はカッチりした方が僕は好きなんですよね。うん、まあ作りとかそれで南蛮とかそういう自然っぽいようなやつに入れてもいいんですけど。あともう1回石に乗せるとかでもいいんだけど、それだと自然と自然になっちゃって。 あんまり面白みがなないのかなとかなるほど。人工的なものとこの自然の合わさった方が面白いかなと思うんですよねいいこれにしてそれの鉢にでちょっとねコケとか塗ってあげればよりこの山の雰囲気っていうのが出てくるので、うん、まあ主芸ですし ね, ね赤でいいですよね色が心っちゃ赤です、はい、時代の乗り方してますね、はい、このじもこれにしましょう 二八ですね。いい二八。中国ですね。中国。あ、そうだ。はい、リッツのお礼を言って、ね。あ、リッツのお礼を、はい、どうぞ。あ、あ、シャイムが<笑>お礼を言わせないぞ。<笑>防災埼玉が、うんね。内側にしたんですね。はい。はい、じゃあ、リッツのお礼どうぞ。三<笑>週間にわたって。えー 六本木にありますスタリッツカルトン東京で大宮立盆栽の展示をさせていただきました。で、無事終了しまして、え皆さんに、ね、動画としてお届けできたのが、やっぱり我々としては嬉しくてですね、うんはいまあ。もう動画見てくれた周りの人とかもすごい良かったっていうふうに言ってもらえて大変嬉しかったですね。あのー、泣く<笑><笑>何？あ、ちょっとあのねパフォーマンスみたいな。 やりましたね、と恥ずかしいところもあったんですけど、うん、まずは協力していただいたさいたま市とかリッツさんとかにもお礼を言わないといけないですし実際に来ていただいた方は結構いらっしゃったんですよ、うん、新聞とかもそうだし YouTube 見た方で来ていただいたって方は結構いらっしゃったので感謝申し上げたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、で来年以降も同じような企画として大宮盆栽を PR できるような場をこれからもどんどんどんどん えー、作っていって皆さんに大宮盆栽の魅力を伝えていきたいなと思いますのでその際はまたぜひご覧いただければと思いますは い,、はい、あ, りいありがとうございます弱い 24?24 24歳24の若者が盆栽広めようと頑張ってるんで皆さんもぜひそういう機会があったら言ってくれたらいいですよね<笑><笑><笑> いやでもね、撮影に来てくれてありがたいですね、うんうん、交通費も出てませんからね<笑>私は<笑>ね金沢に引き続きいいでも PR 動画になったでしょいやーもう本当ありがたいですよ大宮盆栽だけじゃなくてカンタとしての、はいうん、ちょっと高上がいいかなちょい高ちょい高がいいんで粗めを結構持ってあげて、はい 細 か, 細かいの入れて。ずっと土鉢で育てられてたのかね。どうなんですかね。結構古いよね古いですよこの植木方、うん。もうちょい高いしうもうちょい高で。ち、う、ょ、ん、とねこの間にちょっと針金入れて座りを良くしよう。石突きもね嫌う人はいるけどこれはなんか木に合ってるよね。うん。そこもね経過というか、うん、古さが出てこないと。 の良さが半減しちゃうんですよね石突きって、やっぱり結構より自然を表現しやすくて石付きにする方って昔から結構いらっしゃったと思うんですけど、うん、そこに古さが出てくるとより違和感なくなってくるってことかな、うん、より盆栽らしい古さが出てくるんで盆栽の価値を決めるのは古さっていうのは重要ですもんね。そう、うあととにもいると思うんだよな ただまっすぐにこうやってついてるんじゃ面白くないから、うん、しっかり抱いてるようにとか動いてるような食いつき方してるとやっぱ面白いですけどね、うん、<笑>それ使うんだろこれは便利ですよ、ほ、うんとに先生からもらったのもらった このね、細さがあんまないんだよね。そうそう太いから、うんここか。ここが大事なところですかここが大事なところでここ が, でここがで決まっちゃいますからね。細かい。 なんか癖なんですよ、僕、これ。えこうやってやっちゃうの。あ、つま先立ちになるのそう。わかる。なんなんこれ私もなる。<笑>疲れるんですよねそう。疲れて気づくね。<笑>疲れて気づく。なるなる。なんか、キーとかいじってる。集中してるとき、大体つま先立ちになってる。なんなんこれいや、分かんない。力入ってるじゃない。わかると思った方、高評価と<笑>チャンネル登録ンお願いいたします。<笑>毎回言ってた方がいいんだよね、本当はね。 言いますか。かじゃあ今日から最 後, 最後にこの動画がよかったと思ったらっていうぐらい言いますよ僕こんな感じになりました、はい、いい で, でこれに苔を張っていきたいのでちょっと霧吹きで土を目指してから苔、はい、を張りたいと思いますので切り、えー、吹くよ今かけましたはいじちょっと苔 を, コケを山の風景を想像して想像して 桜を埋めるために。 はい、まあこの石付きの雰囲気としっかり棚を作ってあげたのでより自然っぽい一鉢になったのかなというふうに思いますけどもやっぱり鉢がしっかり硬い硬いというかしっかりした作りの鉢なのでより盆栽らしく一つの作品としてはいいバランスでできたのかなというふうに思いますねより自然らしいものとより人工的なものを合わせた形になりますけどそれが この鉢をより引き立ててくれてんじゃないかなという。なんかこう自然をこう切り抜いたような。そうですね。なんかね、ここやっぱりここに。人間がいるような。うん、そういうのも想像できたりとかするのかなと思いながら作ってみましたけど。どうでしょう。いや、いいと思います。バランスもいいですね。 ちょっと高に出たのかなというふうに思いますので、はい、皆さんもぜひこういう石付きの素材があったらこういうやり方やってみたらいかがでしょうか結構いいです ね, ねこうやって見るといい石があったらつけるのもいいかもしれない石に完全にのせるやつとあとはこうやってね鉢の中に入れるやつどっちもありますんでぜひ試してみていただければありがたいですねはい、はいえー、こちらの盆栽同順で <笑>もう動画上げる頃に売れてる可能性はあるけど売る、ね、やつですねこれはそう、はい、商品ですで皆さんも是、は、非、い、石付きの盆栽こういう風景を作ってみると楽しいですんで是非、はい、やってみてはいかがでしょうか、はい、この動画がいいと思いましたら<笑>、えー、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたしますありがとうございます、はい、<笑>減らないですよね減ったら、えー、減らないですよね<笑>減ったらちょっと言います、はい ありがとうございましたはい、はい、えー、じゃあここでお知らせでいいですかはいここでお知らせではいえっ、ー、と「盆栽休にスポンサークレジット」っていうものを作ろうと思っています、まあ、簡単に言うとこの番組は何々の提供でお送りしますみたいな提供のやつです今一番盆栽業界で見られてる YouTube チャンネルだと思うんで、まあ、そこを使って皆さん宣伝してくださいっていう何でもいいんですか何でもいいですよ 私, の私が嫌だなと思うのは や, やりません、反社会勢力とか、そっち系です。例えば、ラーメン屋さん、大丈夫、いいですかいいだ画像とテキスト、で私がちょっとそのちょ っ, とって、8秒ぐらいのやつで、概要欄にリンクつけるみたいな感じです、はい、雑誌とかに今、今まで盆栽の宣伝雑誌しかできなかったと思うんですけど、うん、それをまあ YouTube の中に入れるっていう感じで、多分料金は雑誌とかの10分の1ぐらいの値段。 で効果は多分10倍ぐらいあると思う YouTube なら、うん、っていうコスパ最強の広告っていうものをちょっと試しにやってみようかなと要は今平均視聴回数が大体2万とかあの全体の平均でいうと3万3000ぐらいですねそしたら1本3万人近くにスポンサーさんの情報がな見れるそう3万人にアクセスできてで雑誌の運ぶ数って 多分今3万ないと思う。いや多分<笑>言ってないと思う。だからその雑誌の1ページの線だいたい20万ぐらいかかるんですよ、えー。調べてたら皆さん出てくると思うんでちょっと調べてほしいんですけどす20万円ぐらいなんですよ雑誌ページって。まあ、それの十分の1ぐらい値段で倍ぐらい倍以上か。にリーチできると。リーチできるっていうものをちょっと試しにやってみる。うんそれはどうやったらいいんですか。あの盆栽キュ球ショップで購入してもらえれば。 あその、そういう権利みたいなやつそうですで海外の人もそれなら参加できると、はい、そうですよねなんか物じゃなくてそうそういう権利とかでもね、うん、割と効果あると思うんです、ねはい、で購入してくれた方にはあそのシールなんです、ね、あそうそうそうそうサンクススポンサーこれもらえるのそうまあうそのスポンサーになった人しかもらえないっていうあまあお返しですねはい、はい、これを どこを貼ってもいいんです、どこ貼ってもいいです。私はパソコンに貼ってます。あれだな、あのどまちみたいな店先に貼る、店先に貼ってね、<笑>あの盆栽好きが集まる居酒屋あ、はい、みたいなのを売ってみてもいいし、自分のお店の特色としてね、ちょに結構貼ってもらえたら面白いかもしれな い, です、ねい。見てる人がいるかわかんないけど。<笑><笑>確かにそれいいな。<笑>まあそういう、そうしたらね、はい、ここの人盆栽見てんだってなるっすよ、ね。あ、いいね、そうね。<笑> 確中に、ね、出てますけどそれいいですねその交流のきけ、まあ、それは T シャツとかでもいいんだけどそう<笑>でもこれって半永久的じゃないですか剥がれない限りまあまあ T シャツ着ないと分かんないから。そ う, ね、そういうお知らせでしたはい、はい